妙に胸がざわついていたこの町には何かがあるセビリアとは全く違う風が吹いているからだった白い町の中に古くから作る石造りの建造物が点在しているこの石畳を一歩一歩と 旧市街の中へ進んでいくことにした僕が感じるところではイスラムユダヤキリストが混在していることだけは間違いなかったこの町の中心部にはミスキータと言われるイスラム王朝の建造物がまるで密林のように佇んでいるというわけだそれははるか遠く 昔の頃読んだ文献に書いてあったそれだけを頼りに歩いてきたわけなんだ張り出したバルコニーはアンダルシアでは有名だがその先にある青い空があるいつもの青とは違って見えたそれはこの地ポルトバに何かがあるからに違いない。 わあ、素敵な石畳が続いてるなまるで東京にある表参道みたいな感じなのかなそうだこの時間はシエスタだからそんなに人通りは活発じゃなくて観光客がカフェでお茶をしてるとかそんな程度なんだろうな逆にこの静けさがいい感じを出してるわあ俺の嫌いな噴射だ ん向こうに見えるとは何なんだろうただの建物じゃない感じはするなしかもこの坂道が向かっていく方向に生えているってことはまさかあそこにメスキータがあるのかもしれないなあー休みてカフェで休みてえけど冒険したいっていう気持ちの方が先に出てここは一旦スルーするとするか。 だだんだん道が狭くなってくる両隣の家も真っ白な色になってきたな本当に狭いでもその狭さが心地いいなこういうギッチギッチしたところだと迷路みたいな感じがしてワクワクしてくるぜ可愛い洋服が売ってるな この白い街に白いワンピースなんか着たら似合いそうだけどねそうなんだよ今俺が着てる服もユダヤの街で買った服でなんだかスケスケなんだけどもこの街で着るとそんなに悪くない感じがしちゃうんだよねあれなんだろうパティオだ確か聞いたことがある白い壁一面に青い 鉢を飾ってその空間を演出するっていうアンダルシア地方で粋な催しなんだよねしかもうまそうな肉あったじゃない食べてみたいな絶対来ようそれよりも、えー、この看板には何何メスキータメスキータのことだちょっと待って看板があるってことはなんだろう 目の前にあるこの城壁みたいなのはこんな高い建物で敷地を仕切ってるってことには何か訳があるんじゃないかな向こう側から行ってみるとするかさっき見えてた塔はこれなんだなんていう名前なんだろう それにこのオレンジの庭はまさかいやついに来たなメスキータだこれが夢にまで見たイスラムの密林かこのオレンジの中庭には何か 意味があるのかな空は青いけれどもなんだか不思議な感じがしてきたぞ回廊を見上げるとそこにはメスキータ建設当時から使われた木材がまるで建築物の一部のように飾られていた。 楽しげに写真を撮る観光客を横に僕には緊張感が発していたおそらくこの先にあるものは世界でここにしかない唯一無二の建造物だからだここが入り口なのかなおじさんすいません入り口はこちらでよろしいですかえっ ちらっと見えてしまったがそこには紛れもなく列中の森があったどこからともなく風が吹きつけていたさっきまでの穏やかな天気が嘘のようだった イスラムの様式とはミスマッチな天使が置かれていたその天使から上を建設当地からある古い針が支えていた一歩足を進めるとそこには僕が思い描いていた以上の円柱の森がどこまでも続いていたそして白と赤の馬邸系のアーチがどこまでも遥か遠くまで。 続いている気がしてやまなかった烈中の森は光を拒むように薄暗いがそれがまた幻想的だった密林の中で張り付けにされるイエスに降り注ぐ光が幻想的だった円柱の森を取り壊し真ん中に大聖堂を建てた カルロス一世は世界で唯一無二のものを壊してしまいどこにでも見れる礼拝堂を建ててしまったと後悔を語ったというしかしイスラムとカトリックの融合が21世紀を生きる僕にとってみるとまたそれはそれで味わいがあるように感じていたこの密林の中を歩いているだけで まるで遥かカナの歴史から現代の今に至るまで時間の中をワープしているようなそんな感じにもなっていた。 見てみると列中の柱はオレンジの木に姿を変えまばゆかったキリストの像が夕日に変わっていたまるではるか昔からずっと旅をしていたようなそんな錯覚に陥る瞬間だったこのメスキータには不思議な力が宿っているのだ